夜の十二時ですね。みなさん、こんばんは、ポリナです。で、現在ですね。静岡県の。 熱海にいいいらっしゃいましゃまたはい、<笑>で今日はなんと長い一日ですね私はもうその熱海あ川口湖から熱海まで来てで前の動画ですねもう一回入場してなんかえっ、ー、とですね露天風呂のいいまあいい景色 一応10階のロッテンベルまで行ってであとはちょっと街まで行ってでそこは美味しい海鮮丼をいただいてであとは海の熱海サンビーチまで行ってそちら<笑>なんかうれしやむうれしやむながらの あ皆さんはその花火をやるところを<笑>見てでやっとホテルまで戻ってきましたはい<笑><笑>夜の12時ですねい<笑>はい、うん、こういう日もございます はい、こちらはね二巡事故のホットメニューの販売機でございます私はねどこでなんかどこの駅で見たことがありますがそこはねもう全部売り切れだったでこれはもちろんチャンスですよねうん何があればいいのかなオプションとしてね なんか、チキンとポテトと フ, フライポテイトうんたこ焼きもあるんですね。あ迷いますねああ。どうしましょう。<笑> はいあああっちあちあちあっ ち, あ ち, あちこういう形ホットメニューのフライドポテトボックスをいただき で、今日の最後ですね今日の最後ですねまたは熱海ビールでございますいやおいしかったさっきいただいたお店の熱海ビールはおいしかったでついに ついに買ってきましたですが前回はねあレッドレッドエールの味ででそちらの意味に言うんですね2 か, し2か所があってレッドエールともう1つのピルスナがありましたで私はどうしても気になったこの味はどんな味なんでしょうかねでビールと<笑> はい、その前のポテトでございます。はい、<笑>はい、おやつとしてね。ではではではで は, で は, で, はでは。 なんかですね、普通のビュールと違って全然味がまあクラフ ト, ラフトビュールかな普通にこれですね熱海のコンビニ普通のコンビニ売ってましたねえショックだでまで調べてないけどなんか味は結構ございますその何まあそのコンビニコンビニでもいくつの味があってねえ 熱海ビールは最高本当にね。うん、はい。ねポテトの時間ですね。じゃあ、おどんな感じおお。お がが入ってたよしはいん<笑> うん。うん、<笑>もう<笑>。幸せです。うん、ねえ、このパテートですね。うん、このパテートですね。 思ったよりですね油が入ってないまあもちろんフライドパテトなんですけど美味しいねア熱海ビュールと一緒にも最高の組み合わせでした<笑>では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 you <laughs>